ふわふわのお花紙で作ったうさぎのバレリーナやコスモスで壁面を飾りましょう台紙には花束を包む腐食フロールを使っていますみんなで思い思いに作ったうさぎのバレリーナを真ん中の辺りに飾ります手ぐすでつないだコスモスをその周りに飾ります 最後につないでいないコスモスを周りに飾って出来上がりですうさぎのバレリーナの作り方やみんなで作る時のノウハウはこちらの動画をご覧くださいコスモスの作り方や手ぐすにつなぐ方法はこちらをご覧ください背景の色は壁面に合わせてお選びくださいうさぎやコスモスの数 配置を工夫して壁面飾りをお楽しみください。